皆さ ん, こ, んにちはここからは日本語を学ばれている方用のセクションです。英語を学ばれている方はこのエピソードの後半へ行ってください。 私はホストのあかりです。英語の文を朗読してくださるのは私の友人であるアリスさんです。Host, 私はハワイのマウイ島で暮らしながら日々感じたこと、思ったことを英語と日本語で綴ってきました。 Akari has been keeping a personal journal for years that captures her thoughts and feelings about her daily life on Maui, Hawaii. このポッドキャストではそれらの書き物を英語と日本語の両方で読み上げます。英語を学んでいる方にも日本語を学んでいる方にとってもリスニングの力を伸ばす助けになるかと思います。誰かの日記を 聞くようなものと思っていただければわかりやすいかなと思います。また、どちらの言語も学んでいないという方にも楽しんでいただければ幸いです。In this podcast, the journal will be read in both Japanese and English.So, if you want to improve your listening skills in either language, this podcast will provide a rich source of learning material. It's like listening to someone's diary. Also, we hope that it's enjoyable for you even if you're not currently learning either language. In each episode, the first half is for those of you studying Japanese, and the second half is for friends who are studying English. 前半も後半も最初に皆さんが勉強されている言語のみのテキストを聞けるようになっていますまずはどれくらいわかるかなと聞いてみてくださいその後に段落ごとに日本語、英語もしくは英語、日本語と続きますそれを聞いて自分のリスニングがどうであったか 答え合わせをしてみてみください。それぞれのエピソードには、 チャプターを設定してありますので、そちらからお好きなセクションに行けるようになっております。このチャプターという機能は、現在 Apple Podcast と私どものサイトのみで使えるようです。また、現行にはそれぞれのセクションの時間、タイムスタンプを明記してあります。 Each episode has chapters for your convenience, which lets you jump to a particular section of an episode. For now, this feature seems to be supported only on Apple Podcasts and on my website. Also, the transcripts have the time listed next to each section. れれ At the end of each episode, We will explain a couple of vocabulary words and idioms from the episode. Website では原稿が日本語と英語の両方で読めるようになっていますので a k a r i translations com へ行ってみてください。You can visit Akari translations com and you will see both English and Japanese transcripts. Again, that's aka. r i それでは第ー・回のエピソー・ドの始まりーですこのポッドキャストを聞いてくださっている方の中にはもうご存知の方もいらっしゃるかと思いますが私はインドの古典舞踊の一つであるオディッシーダンスという踊りを踊り演舞指導させていただいております。ここマオイにて 2005年に私の先生であるサララ・ダンデカー氏にお会いしそれから私のオディシーダンスを学ぶ旅が始まりましたハワイにてインドの古典舞踊と出会うとは全く予期していなかったことですが宇宙の采配により出会いオディシーダンスと恋に落ちました2012年に マンチャプラベーシャという免許開伝のような式がありましたそして翌年にインドのムンバイに行き私の先生の先生であるグル・ジェーラム・パランザペ先生のもとで学ばせてもらいましたその時先生が踊られるのを舞台袖から見ながら 何か深淵なものが私の心を動かしこれこれこれを真剣にやりたいという気持ちがあふれてくるのを感じましたマウイに戻ってから悩みに悩みあと余命2年か3年だったとしたら何をしたいかと自分に聞いたとき オディシーダンスを踊ることを優先したいと答えましたその当時私はフルタイムの小学校教員だったのですがその翌年教師の仕事を辞め翻訳通訳言語レッスンそして子どもたちに算数や国語を1対1で教えるビジネスを立ち上げやりくりしてきました 子どもを教えることが大好きなのでそれを続けられる仕事であることが嬉しいですし自分で仕事のスケジュールを調整できるのでオディッシーダンスのための時間をより自由に作ることができます2016年に踊りの先生方の祝福と許可をもとにオディッシーダンスを教え始めましたそれから、 教えることでさららに学ばせてもらってもっいます私の自家のサララ先生の兄弟弟子のような存在であるサンフランシスコ在住のグル・ヴィシヌ・タットヴァダス先生はある日メッセージを送ってくださいました教える側に立つ時学ぶものとしての輪を完了させ踊りに恩返しをできる 続けていきなさいそのメッセージを読んでまた何かが信用を動かし感謝の気持ちであふれました一年に一度私は生徒さんたちのために発表会をするようにしています何か目標があると成長する機会になりますしご家族や 友人にに何を一体習っているるのかお見せすす機会にもなります2020年は発表会を開催することはできませんでした昨年の2021年はまだ観客に来てもらって発表会を開催することは難しかったですなので代わりにビデオ発表会をすることにしました 12月にビデオ撮影をし2月にビデオの編集が終わりました私の母方の祖父は竹細工の職人でした祖父は芸術や工芸品などは体が生存するのに必要はない世の中が大変な時人はまず食べ物を手に入れる芸術家や工芸家は稼ぎが減るそんな時こそ 創作し続け技を磨き続けにゃいかん芸術や人の作るものが人間の精神を潤すからと言っていたそうです私は祖父の言葉を胸にこのパンデミック中も教え続け踊り続けました生徒さんたちも直接会えない時はズーム越しなどでクラスを取り続けてくれました お稽古中生徒さんたちが流すいろいろな涙を見させてもらいました自分の思い通りに踊れず歯がゆくて流す涙からできるようになっての嬉し泣きまでどんなことがあろうとよく頑張ってきてくれましたそして彼女たちにとって発表会というマイルストーンをお祝いできるところまで来たのです ビギナークラスの生徒さんたちにとっては初めてのパフォーマンスでした初中級の生徒さんたちは初めて衣装を全て着て踊りましたいくら上達しようとも変わらないように磨くべき技術と成長する余地はまだまだありますが彼女たちの心は輝いていてあるべきところにあります 生徒さんたちが踊るのを見るとき、私の目は細く虹のようにアーチを描き、微笑まずにはいられません。どれだけ一生懸命頑張ってきたか分かっているので、心を込めて真摯に踊っている様を見て、心が打たれるとともに、ああ、私も彼女たちのように初心を忘れず頑張ろうと思わせてもらうのです。 もしこの発表会のビデオもしくは写真を見てみたいなと思った方はぜひ、あかりダンス .com スラッシュパフォーマンスこれは複数形になっておりますを訪れてみてください画面を少しスクロールダウンしてもらうと一番最近の発表会の案内のチラシがありますのでそちらをクリックしてください ここから日本語と英語が交互に続きます。now you will hear Japanese followed by English。それでは、第六回のエピソードの始まりです。このポッドキャストを聞いてくださっている方の中には、もうご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、私は。 インドの古典舞踊の一つであるオディッシーダンスという踊りを踊 り, 踊り演舞指導させていただいております。Dance, perform, ここマウイにに、て2005年に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 私の先生の先生であるグル・ジェーラム・パランツペ先生のもとで学ばせてもらいました。その時先生が踊られるのを舞台袖から見ながら何か深遠なものが私の心を動かし「これこれこれを真剣にやりたい」という気持ちがあふれてくるのを感じました。 In 2012, I had my debut ceremony called Mancha Pravesha. The following year, I flew to India to study with my teacher's teacher, Guru Jalam p a r a m s i p p e of Mumbai. At that time, I saw her perform, and something profound touched me. And my inner voice said, This, this, this is what my soul wants to study.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 When I returned to Maui, I seriously contemplated and asked myself, what would I do if I only had two or three years more to live? My answer was, I'd prioritize dancing Odyssey. So the following year, I left my full time school teacher position. Since then, I've been running my translation and tutoring business to make ends meet. I still get to work with children through tutoring, which I love. 2016年に踊りの先生方の祝福と許可をもとにオディシーダンスを教え始めましたそれから教えることでさらに学ばせてもらっています私の次家のサララ先生の兄弟弟子のような存在である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 In 2016, I started teaching Odissi with my teacher's blessing. Ever since, I've been grateful to learn Odissi even more through the experience of teaching. Another teacher of mine, Guru Vishnu Tattva Das, of San Francisco, who was like a dance brother to my teacher Sarala, sent me a message one day. When you teach,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 Art is not necessary to sustain physical lives. During economic hardships, we need to buy food firsts, and the artists may not earn money. But we need to keep creating and honing our skills, especially during such times, because art sustains the human spirit. I took his words to heart, and my students and I have continued to show up.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 そしてて彼女たたちにとととって発表会いいうマイルストーンをお祝ででできるところまで来たのですビギナークラスの生徒さんたちにとっては初めてのパフォーマンスでした。 初中級の生徒さんたちは初めて衣装をすべて着て踊りました。And there they were, celebrating their milestones.For my beginner students, this was their very first performance.For my pre-intermediate students, this was the first time to perform in full costume.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 今回の日本語レッスン恋に落ちる英語でも fall in love と言いますが日本語でも同じような言い回しをします重力を自分の意図ではコントロールできないようにリンゴが落ちるように恋に落ちる時や何かに夢中になる時 気がついたら好きになっていて、どうしてもその人やそのことを考えてしまいますね。その落ちるスピードに違いはあれども。恋に落ちる means fall in love.In Japanese, we describe the phenomenon the same way in English. As we are incapable of controlling gravity, hence stopping an apple from falling to the ground, we find ourselves thinking about that person or t h e t h i n g without even trying when we fall in love. You probably know, 落ちる is an ichi dan verb or ru verb, and it is an intransitive verb. You can say, りんごが落ちる which means the apple falls. If you're making something fall or causing the fall, then you need to use a transitive verb. 落とす。You can say 林檎を落とす which means I make the apple fall. 細工。最初の漢字は形容詞の細かいですね。そして二つ目の漢字の訓読みは 巧み技です。2つ合わせて細かいことをするという意味になります。細工という言葉の前に何もない時は細工と読みますがこのエピソードにもあったように何かが前につく時は連絡の作用から細工と読みます。The first kanji's kunyomi is 細かい。 It's an e adjective and means detailed. The second kanji s kunyomi, is takumi or waza. It means skills. Together, they mean detailed work. When there is nothing before saiku, it's read as saiku. But when there is something before, it's read as za, za, zaiku. Due to the rendaku rule. For those of you who do not know what that is, rendaku happens when two words are put together to form a compound word. The initial consonant of the second word becomes voiced. For instance, he, fire, he is he by itself, but when it's hanabi, it's ha-na-bi-b-b-b-b instead of just as read of ご質問やコメントなどございましたらサイトのコンタクトフォームにてご記入くださいそれではまた次回お会いできますことを楽しみにしています Please let me know if you have any questions or comments through the contact form at akaritranslations.com. That's a k a r i translations.com. We look forward to seeing you next time. Here comes a section for those of you studying English. Kokorawa, Ago, Mana Bareteir k Hi, everyone. Welcome to Akari's Heart Read Aloud 皆さんこんにちは Akari's Heart Read Aloud へようこそ Akari is your host and I'm her friend Alice 私はホストのあかりです英語の文を朗読してくださるのは私の友人であるアリスさんです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 And the second half is for friends who are studying English. 前半半はは日本語を語をを学学ばばれれててていいるる方方用。用後英となっております。In both sections, you can listen to the script in the target language only first. You can give it a try and see how much you understand. Then you can listen to Japanese text followed by English or vice versa.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 At the end of each episode, we will explain a couple of vocabulary words and idioms from the episode. れれ you can visit akaritranslations.com and you will see both English and Japanese transcripts. Again, that's a k a r i translations.com. Website deva, Gengkoga, Nihon Goto, Ago no, Lihon, d t r a n s l a t i o n s Dot com, へ行ってみてください。Now, let's get into the sixth episode. Some of you may already know that I dance, perform, and teach a classical Indian dance called Odissi. I met my dance teacher, Sarala Dandekar, in 2005 here on Maui, and my journey to learn Odessi began. I had no idea I would meet a classical Indian dance in Hawaii, but by the grace of the universe, I did, and I fell in love with it. In 2012, I had my debut ceremony called Mancha Pravesha. The following year,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 You complete the circle and give back to dance. Keep it up. Again, something touched my heart deeply and overwhelmed me with appreciation. Once a year, I hold a dance recital to stimulate the students' growth and give them a platform to share their hard work with their loved ones. We had to miss one during 2020, and in 2021, It was still tricky to hold an in person recital, so we decided to do a video recital instead. We shot it in December, and I've just finished editing it. My maternal grandfather was a bamboo weaving artist in Japan, and he said, Art is not necessary to sustain physical lives. During economic hardships, we need to buy food firsts.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 I've had the honor of witnessing them shedding tears in class with all sorts of sentiments, from being frustrated with themselves to feeling accomplishment. No matter what, they keep showing up. And there they were, celebrating their milestones. For my beginner students, this was their very first performance. For my pre intermediate students, This was the first time to perform in full costume. As the case will be even for the advanced dancers, there are techniques to be polished and room to grow. But their hearts are shining and in the right place. When I watch them dance, my eyes narrow in arches and I can't help but smile. I know how hard they've worked, so seeing them dance with such sincerity touches me deeply. and humbles me. If you're curious to watch the video recital or to see photos, please visit akaridance.comslash performances and scroll down to click on the flyer of the most recent dance recital. Now you will hear English followed by Japanese. ここ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 指導させてていいただいておりますここマウイにて2005年に。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 子ドモを教えることが大好きなので、それを続けられる仕事であることが嬉しいですし、自分で仕事のスケジュールを調整できるので、オデ y s s i d a n のための時間をより自由に作ることができます。In 2016, I started teaching Odyssi with my teacher's blessing. Ever since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 2020年は発表会を開催することはできませんでした昨年の2021年はまだ観客に来てもらって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 この言葉はよく形容詞として使われます。深いという意味の deep のもう少し洗練されたバージョンとも言えます。感情また物事の質や状態を 奥深い、深遠な、または重大な、甚大なと表したいときに使います。どなたかがスピーチをしてそれに感動し、あのスピーチは深かったと言いたいときには、The speech was profound ということができます。 This is a noun, and it mainly has two meanings. One is used literally a stone that shows how many miles you've traveled from a particular place or the distance to a specific location. For example, you could say, I just saw a milestone that said 32 miles to the next town. The other usage is metaphorical an event that marks a significant or memorable moment in one's life. For example, これは名詞で主に2つの使い方があります。一つは言葉通りマイルが書かれた石です。ある一定の地点からどれほど移動したのか、もしくはある一定の地点まであとどれほどの距離があるか書かれています。 日本語では理定表ですね。例えば次の街まであと32マイルと書かれたマイルストーンを今見たよと言えますもう一つの使い方は比喩的な使い方です人生の中で起こる大きな変化卒業就職結婚などを表します例えば大学を卒業したことは 私の人生の中で大切なマイルストーンだったと言えます。Please let me know if you have any questions or comments through the contact form at akaritranslations.com.That's aka-ri-translations.com.We look forward to seeing you next time. ご質問やコメントなどございましたら。